それではここからは、コンピューターのメモリの配置と容量について若干テキストに補足しておきたいと思います。まず、計算機が扱う情報ですね、命令、計算機にやらせる命令ですとか、それからそこで扱うデータっていうのがありますけれども、これは0と1の状態を表す情報として記録されております。まあ、実際にはその えー、とこれ電気コンピューターは電気回路ですので、そのまあ、0と1を表す電気的な状態というのがあるんですけど、まあ、それを、まあ、我々は 0, とと0か1と見なすということですね。この0か1の状態のことをビットと言いまして、でこれが N 個集まると N ビット。でさらに8ビットを集まったものを1バイトというふうに呼んでおります。でただですね、メモリ容量に関しては、その、 まあ、ビットを単位にするとめちゃめちゃ桁数が多くて大変ですのでえと今ではあの携帯電話のでギガという単位をあのよく使っていると思いますけれどもまああのこういったキロメガギガえとかいうあの単位があの使われていることはご承知かと思います。キロですと10の3乗で1000バイトえと1メガバイトがあ 1イトです、ね、は10の3乗メガバイトという形でこう 単, 位計が単位が定められておりますけれどもちょっと注意していただきたいのはです、ね、このメモリ容量の単位を作るのにです、ね、その10の3乗をひとまとまりにして数える流儀とそれからそれに近いんですけど若干異なる2の10乗です、ね、を単位にして、えー、とあのまとめる流儀とありますのであの注意してください。 だから 1, キロバイト1メガバイトか1メガバイトっていうのを言ったときにこれがあるところでは10の3乗すなわち1000キロバイトっていう場合もありますし別のところでは2の10乗1024キロバイトを指す場合もあります一応コンピューターのマニュアルなどの文章をよく読んでいますと1メガバイトは1000キロバイトとして計算していますといったようなのだし書きがある場合もありますでさらに こういったですね、混同をなくすために、この2の10乗単位のまとまりには、この二進折等値と呼ばれる単位が使われている場合もあります。例えば、2の10乗バイトですね、1024バイトのことをですね、あのキロバイトの K と B の間に小文字の i を入れて、キビバイトというふうに呼ぶ場合もあります。で同じように、2の10乗二十1 0 2 4イトのことを1。 メビバイトというふうふに呼ぶ場合もありますこういう単位の呼び方もありますので注意してください。さて、そのメモリーなんですけれども、大体はですね、この8ビット、1バイトずつのまとまりでこう管理され計算機では管理されております。よくその図式作家されるときには、積み木のような形でですね、下から上に向かってこうメモリを 1バイトずつ積み上げていくという図式が使われることがよくあります。一応こんな図の上の形ですね。そして、そのメモリのですね場所を指定するのに使われるのがこのアドレスという単位です。このアドレスとしては、あの一番下が0番地で、以後上に上っていくに従って1番地、2番地というふうにアドレスは増えていきます。例えば、今ここでですね、N バイトの メモリを扱っているときには、この N バイトのメモリを下から順に積み上げていって、0番地から N-1 番地というふうにアドレスをつけて呼ばれることがよくあります。で、次にえとよく使うのが、そのワードという言葉なんですけれども、これはの CPU で一度に処理するデータ量の単位を指します。またはその CPU とメモリの間で、その一度にやり取りするデータ量の単位を指しまして、 最近は64ビット8バイトが主流となっております。で、このワードを単位にしたこのメモリの図式っていうのもあります。で、この場合はその1ワードを32ビットにした場合の例なんですけれども、まあ、1ワードの4バイト分をですね、こう横にまず並べて書きました。 だからアドレスとしては0番地、1番地、2番地、3番地というふうに左から右に向かって並べていってで次のワードをその上の段にこうまたやはり右から左に並べていくというあのパターンをとっております。でこんなふうにこのワードごとにですねその1バイトは全部各箱なんですけれどもこの各段がですねあの1ワードに対応するように書かれている図式もあります。 まあ、だから、一応、ここでは、バイトとワードという言葉があるということを確認しておいてください。それから、テキストの10ページには、税金記法というのがありますけれども、これはまた後で必要なときに導入したいと思います。というわけで、今回の授業のまとめです。今回は、コンピューターの基本構成について説明しました。それから あのコンピューターの内部をですね、実際に実機のコンピューターで紹介しました。それから、あとメモリですね、記力装置の配置とあの容量について紹介しまして、それからまずはメモリ容量の単位についての話をしました。最後に、あとバイトとあのワードの言葉の区別について説明をいたしました。 次回第2回はですね、計算機上での数値と数式の表現というところに進みたいと思います。テキストでは12ページから14ページの範囲になりますので、必要な人は予習をしてきてください。はい。それでは今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。